はいおはようございますラスカルでございますとカメラマンのタクちゃんです<笑>お願いしま す, ます今日はまあちょっとねチャレンジだから、うん、いろいろとってもらおうかなと思って、うん、タクちゃん呼んだんだけど、はい、ますで今日来たお店がですねつくば茨城県のつくば市にございます、はい、もうね見えてますね こちら鬼屋さんといいうお店でございます、はい、はいこちらのお店なんですけどまあ大食い好きなな方は結構知ってるのかな僕は最近チャレンジやってなかったから、はい、ちょっとチャレンジ調べてない都合上知らなかったんだけど、はいはい、なんかね大食いの YouTuber さん、はい、ほぼ行ってるのよほぼここのチャレンジメニューにあそんんなな有名店なんです、ね、でめちゃめちゃ行ってたでそのチャレンジの内容が、うん、バカでかいおにぎりと、はい、モツも専門店らしくて うん、そのもつ煮がセットになっただ、はいたいね3キロ強ぐらいの、はいはいうん、なんかチャレンジメニューらしいのよ共通の知人がいて、はいはい、その人を介して、うん、あのお店の方から「ラスカルさんだけ来てないんだよね」っていう報告を受けまして<笑>すぐ行きますと<笑>そうなるほど<笑>申し訳ないと、まあ、本当にねちょっと僕をむちすぎたので、はい、いろいろ言われてから調べたんですけど、うん、めちゃめちゃもつがうまそうなのよ。 ミスさん自体は3時までの営業なんだけど、うん、今はもうお客様もいらっしゃらない状態なんで、はい、あとね喋りながらチャレンジしようかなと。はい、あなるほどというか3キロ強で 制限時間30分なのマックんさんとかぞうくんとか、はい、あの動画を見ると15分ぐらいでクリアしたから今日はチャレンジとは言っても、はい、ガチガチのチャレンジじゃなくて、はい、あのねこの美味しそうなモツをレビューしながら食べる、うん、チャレンジというよりもレチャレンジそれでもチャレンジなんだけど<笑>あのチャレンジを見に来た方はね若干がっかりするかと思うので先にね今回はチャレンジ寄りではないっていうことを あのお話しさせていいいいいいたただきました<笑>、はい、ととうことでゃいいですかは邪魔します。 とというこただいまね店内の方に入ってまいりましたが、はい、もう見て映ってますよマックスさんねでこれ今動画でやってるのはこれ大高山っていうラーメン屋さんで鬼屋さんの系列で営業してるお店らしくて、まあ、これはね二郎系のお店らしい本当にもつにやったりとか二郎系のラーメンやったりとか、うん、本当にこのお店さん自体ね多様なジャンルで営業されてるらしいんだけどまあ今日はねもつ屋さんこのね鬼屋さんってことなんでこれがねメニュー表になってますねでこの鬼もつとか鬼モツ極みってものがあっておにぎりねこのお このメニュー表にもあるようにお酒なんかも飲めるし、うん、ホルモン系も提供しているので。 まあ、飲み食いしながら食べれるっていうまあ楽しめるっていうようなお店でしておにやさんの方でも大阪山さんで提供しているこの二郎系のラーメンを食べれるみたいなんで持つだけではなくてここでねラーメンなんかも楽しんでほしいなと思うんですけどこれチャレンジメニューでございますなでマックスチャレンジということでま完全予約制になるんですけれども都心深のいいの使ってるのよで一応チャレンジメニューの内容といたしましてはこおにぎりが約 2kg で持つの煮込みで約 1kg そこにプラスアルファでお味噌汁にお漬物 がついたセットもありままして総重、まあ、量でいうと3キロ強、うんうんうん、で制限時間が30分で挑戦料が3000円ですね失敗の場合は3000円のお支払いということでかなり安いよね、はい、相当安い、はい、であのお店の方とねその持つのこだわりについてお話聞いてたんだけどまず 作る手順も1一から作った時に完成するまでが約ね3日ぐらいかかるしい本当に手の込んだ美味しいもつらしくて今日のチャレンジめちゃめちゃ楽しでちょっとそろそろもうチャレンジのメニューなんかもできそうらしいんで行きましょうか行きましょうかはいお願いしますということでただいまね本日いただくチャレンジメニュー到着いたしましたこれねもうめちゃめちゃでかいのよおぉ 目が外してな<笑>いやじゃあちょっとね熱々のうちに食べちゃおう、これ、うん、せっかくなんで ね, でねはい。じゃあそしたらよろしいでしょうか、はい、もしよければ掛け声なんか三人1かなんかでいただければはいお願いしますはい、いきますはい三、はい、秒前二。一。スタートいただきます、いただきますいただきますいただきますでそこで置いてきましてひとまずだ、はい、まあ、箸もね、ちょっと締めなさないといけないから持つから 生かしていただこうかなこれねちょっとねみんな見てこのおもつめちゃめちゃうまそうでしょこれこれうまそう確かに、ね、今回このチャレンジメニューはそのもつ二種類あったじゃない、はいはい、これは極みの方らしいおにもつ極みそうそうそうそう<笑>うまうわうまっ うわうん、まい、めっちゃうまい、あのね、スープに、もつのうまみは移ってるんだけど、そのもつ特有 の, の血生臭 さ, さっていうんですか、これ、全くスープに移ってないのよ、臭みがない、ん、えー、ですか臭またなんかその、八丁味噌にも近いような甘い感じの味噌、はいはい、美味しい、滑らかでまろやかで、めちゃめちゃ美味しいうわ超美味しい、ちょっとこれだ、ち見て、これ、もつ、もつよ、もつ、これ、見える うまん。 でこっ蜂も OK ですけまたうまあの汁とめちゃめちゃ合いますよそうっすね、うん、<笑>これチャレンジにするのもったいないぐらいですねこれ今日決めましたよ、はい、急がない急がな<笑>味う絶対に味は<笑>うま一つ好きですね 箸集めのお漬物、これものすごい嬉し、はいはい、嬉しい。<笑>うん、あげようます、ね、うま<笑><笑><笑>ちょっとだけ、急がないと、時間的にやばいかもしれない<笑>。そうですね、これチャレンジですからね。うん、<笑>ここら辺で、あの筑波大がすごく近くて、はいはいはい。その学生さんとかの、のラクビー部の子たちも、なんかね、普段の、ね、四人とかできて。はい 章のお米ととかをペロッと食っちゃうらしいんだよでもやっぱりそのまあ時間制限とかもねいろいろあったりとかするから、はい、そういう子たちでも一般の方はこれ一人もチャレンジ成功してないみたいなあそうなんですか、うん、お米2キロですからね、うん、難易度はすごいと思うこれはうんでもマックスさんとかゾウ君とかも15分ぐらいでクリアしたのかなはいはいはい早い早いよ<笑>いや早いよよくわかんないそのタイムは<笑>絶対お米最後さぶち込んでも美味しいよね <笑>絶対美味しいですけどこれチャレンジなのにもう完全に味わっちゃってるいですうーんうんうんううんうまいでまたこのおにぎりも塩加減がちょうどいいあ塩加減がぴったりだねで塩分もちょうどよくてすごくねこのもつに合うよ<笑>ここら辺がさほら一番厚みがあるからさやっぱこの外側よりもかじれないのよね<笑>こうかな も, つもさ、しっかり味濃いめだからさもう半分ないのにさ、はい、もつまだ4分の1も食ってないからねそうなんですよ<笑>比率が難しいねこれ<笑>いやこれ食ってほしいないや、なあ<笑><笑>よくねコメント欄でも言われるのが「チャレンジですよね」って言われる<笑><笑>チャレンジ動画じゃないように見えるっていうのは<笑>そうですね視聴者の方が突っ込まれる、うん だ, ないすね<笑>だってもうさ、はい、半分以上食べててさまだ10分だからさこれ<笑>急がなっていいのかなっていう早いんで<笑>うんんうんううまうんこれ。うんうん<笑>うん、うん<笑>う おじゃがうめえな。うん。これちなみにこのチャレンジでこんなにあのまったり食ってるやついました。普通みんなもうちょっと頑張ってますよね。そうですよね。<笑>そうですよね。頑張らんなすぎてますね。<笑>視聴者の方もあれこれチャレンジだよなって思ってるから。いやでも本当にもったいないよってこれ。本当これぐらいうまあ無理なんですよね。うまいもの食べてるとなんか急ぎたくなくて。 僕としては杯行きたい ビ, ビールでね流し込んだりしでも絶対うまいよハイボールとか合わせてもいいだろうな美味しいっすねうん<笑>話しすぎだって怒られるから<笑>大丈夫かな 忘れてたわもつといえば、このね唐辛子ね、これちょっとね、入れようと思ったんだけど、忘れてた<笑>ちょっとね、こっちでちょっと移そうかな、これ、皆さん、これね、はい、これ、もつといえばですよ、これ、唐辛子これ、うんちょっと、まあ、うまそう、う こ, れよはいしいこれだよ、これ、これはおいしい。<笑>いや、これ、マジでうまいと思う、いただきます、これ。<笑> 完璧 だ, だよ完璧だよやばいけどチャレンジできること全然忘れちゃった<笑><笑>すごい美味しそう、うん、こんなのはほらもう聞くまでもないじゃん<笑>もう間違いないですね間違いなくうまいじゃんこんなの、まあ、最後さ本当とはモッにご飯入れようと思ってたのよあおっしゃってましたよね美作ってさ、はい、忘れててなくなっちゃったおにぎり<笑>気づいたらおにぎりないでうふふふふいやうまいまじでうまいふ<笑>いやでももうないよ本当に 本当もつももう全然ないしひと言おかずってさおかずになるものとお酒になるものって結構どっちかじゃんどっちもなるっていうのはあんまり少ないじゃないこれはねほんどっちもある白飯にもものすごく合うしやっぱりね味の深みうまみっていうのが強いからお酒もものすごいあると思う だだから先はハイボールうんうん、だって飲み放題あるんでしょこれ普通に一杯もっと頼んだらで飲み放題頼んだ ら, だらその一杯だけで結構ベロベロになれるぐらい飲めるよほんとに酒が進みすぎちゃってああうん、はああすいませんごちそうさまでしたありがとうございま す, いますよっと はいこれね映ってるかな残り7分と36秒って感じだから、うん、ちょっと後でテロップで入れといて<笑>ちょっと頑張りましたな<笑>今日に関しては相当味わったけど思いのほか早かったからいや早かった<笑>実はねもうお店さんにもお話し通してて今ちょっともう営業は終了後にはなってるんだけど拓、うん、ちゃんお腹空いてるかなと思ってもっと食いたいでしょ<笑>注文しちゃいますかいいんすか<笑>いいっすかかまだちょっと僕も余裕があるから えチャレンジメニューありましたけど、ね、せっかくならあのほらラーメンあったじゃんあれも食べたいなと思って<笑>チャレンジメニューなどに何言ってんだみたいな顔してるけど<笑>いいかなえもちろんじゃあちょっと追加でも、はい、つの極みと、はい、おにぎりと、はい、あの大高山ラーメンを一杯いただいてもいいですかおりがとうございしますありがとうございますん。来ましたねー。ざいますあねがう さっき飯トラ食らっきらてたんであ、確かにこれクちゃんが、はい、これで極みの持、えー、つそうです、ねうん、おにぎりね、うん、塩だねでこっちが大高山ラーメンとうんそれでこれ頼むと一応でもうデフォルトでこの生卵のトッピングがつくみたいあデフォルトなんですねうんとりあえずじゃあもうあったかいうちに食べようもう撮影なんかもあとにしてくださいよもうカメラ置いておいてあ<笑><笑>はい。じゃあちょっと改めていただきますいただきます いただきます。ここれいいいいいいってよこれいただだまままますどどううううう臭ないくみなみででしょさ今回頼んんののががね一一応このサイズ大け個何杯酒飲める話に<笑>全然はあ、<笑>プリプリはそ、い 全然食ルーーできない<笑><笑>うまくてさ言葉を失うよね、まあ、うんびっくりしました俺もラーメンいっちゃっていいこれ う, う, うん、えっと、今回は大高山ラーメンの焼酎をさせて、はいただいて一応麺量がゆで前で2 0 0ムぐらいはいはい、はいうん、スープこんな感じですね<笑>こういう感じ 皮タイプの結構ね色味的にも醤油がふっきりしてるけど表層の液体油も結構多めだからはいはいこれですね、うん、多分醤油感もあるんだけど、うん、油のね丸赤さとも感じられるようなスープだと思ういただきますどうぞああうまいああうまいっすね<笑>うまーいうん、ああこれはうまいな確かに食べやすいですね二郎系慣れてない方でもすごく食べやすいような皮乳化タイプの あ、うんはいはいはい、でまたさその油もこの塊油じゃなくてゃっちゃ系みたいにすごく細かく砕いてる油だから、はいはいはいうん、こうスープ飲みながらとか麺吸いながらでもなんか一緒に自然に入ってくるような感じ で, でこの油の甘みっていうのもねすごいまろやかへ、うん、さっきまでチャレンジメニュー食べてた人と思えない<笑><笑> うーわ、これ見えますこれほらこうやってしっかりね麺にね醤油の返し染まってるしね茶色くこれがねうまいのよ返しすっげえ楽しそうこ<笑>れ<笑>の本業はラーメンだから大食いじゃないからラーメンだから<笑><笑>うんうんあうまいあうまいこれしかもその二郎麺ではないな厳密に言えば多分二郎麺ではなく 極太の中華麺なんだよねまあもちろんそのね二郎系食ってない人は何言ってんだろうって話なんだけどあの二郎系の独特なその硬さとか小麦とかではなくて本当にね太い中華麺だからよりねなんかもちもちしてるし小麦の香りもしっかりしてるはいはいはいうん<笑>もういいよこのぐらいちゃんも食べないよ<笑>ちょっといただきます ちょっとゃ改めて、はいはい、ごちそうさまでしたということ で, でなんかねもともとテイクアウトとかもやってるのおにぎりとか、はいはい、もつとかでその中にこういうのがあるらしくてほんとつい最近できたらしいんだけどこれね持ち帰り用のパックあもつの、はいはいはい、これは普通のやつとこれ極みのもつ極そうそうそうこれが他のの、ね、方の YouTube 来た時もまた開発段階だったから いついつってのが全然未定だったらしいんだけどこれぜひご自宅でねこの味が気に入った方は食べてほしいなと買っていやだって自宅だったらいくらベルベルだったらいいんだから<笑><笑>でこの鬼屋さんこの本店つくばにある本店のみではなくて本当つい最近茨城県の湯ヶ崎の方に2店舗目ができたらしいのそこもねぜひ行ってほしいなとでまあもちろん鬼屋さんのみならずラーメン屋さんの方も3店舗ぐらい 県、はいはい、内にあるみたいでツイッター見てやっぱ驚いたのがおみやさんでもつを食った後にどうしてもラーメンが食べたくなって龍ヶ崎の大高山に二郎系を食いに行くってお客さんも結構いらっしゃるのマジっすかはしごぜひあの向こう の, その茨城の方で龍ヶ崎の方ですとかお近い方は、うん、店舗の方でねいろいろとお試しいただければと思いますということで今日はこんな感じかな、うん、なんかチャレンジの緩いですね緩かっ、ね、たね太はどうだった今日めちゃくちゃ面白い 美味しかったよね撮影は僕なんかで今まで1人で回ってましたけどやっぱ1人でね、えー、美味しいとか楽しむよりもこうやってね目の前で一緒に2人でね楽しんだ方が皆様にもねより伝わるかと思いますので是非ね今日のおにやさんこのもつ煮込みやラーメンですね気になった方は店舗の方で食べてみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあねー